ネームときたをかける少女さんからいただきましたありがとうございます俺女の子はすっぴんの方が好きというように薄いメイクが好きだと主張する男は大抵すっぴんでも可愛い女の子が好きなだけである<笑>あーせやな<笑>でもそんそうなんじゃない俺すっぴんの方が好きだなって言ってて横にすごいケバい人がいたらなんか不思議だよね てい う, かうん、だからその素材がいい子が好きっていうことでしょ。まあねまあうん、化粧薄い子が好きとかじゃなくて、俺は単純に面食いだって言ってるんですよ。これ。<笑>なんか、お、小顔になっちゃ<笑>って。こ<笑>れ単純に面食いだって言ってる。言われたらどうですか。化粧薄い子が好きって。その。小川さんは。すっぴんの方が好きだ、うん、小原さん、すっぴの方が好き。 私はあおちゃんの話で言うんだった。私化粧してるあおちゃんもスピンあおちゃんも好きですけどね。嬉しい。これが一番。これが大正解の答えです。だってあおちゃん今日あれ<笑>お化粧はしてる？してない。してないうん。ごめんなれさい、生卵みたいに綺麗な肌してんだよててだでもさ、<笑>みんな さ, ててさ、これを見れるのはててあの近い人だけなはずだから、ててまあねファンの方々はやっぱ、まあね、あの綺麗にしたみんなに会えるようにした。 子が老いを見てると思うけど、このすっぴんのフラットな姿を見れるのはまあね。近い人しかいないだろうから、とっても素敵ですよ。この子うん、ありがとうございます。完璧、赤<笑><笑>ちゃん完璧。<笑>